こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。前回までの動画をご覧になりましたか前回までは潜在意識の中では過去の自分がまだ生きていて、いろいろなシーンで過去と同じ反応しているということをお話ししました。例えば、あなたが職場で何かで感情が動いた時、 その感情はずっと過去の自分が感じているものかもしれないということなんです。感情が動いた時、それが過去の自分から来ているものなのか、現在の自分のものなのか、どうやったらわかるでしょうか。他の人が見たら、そんなに感情的になることでもないという場合は、大概、過去の自分が反応しているのです。それでも、本人は納得できませんよね。 こういう時は感情が先行して論理的に考えられなくなっているのですこれは確実に過去の自分が反応している状態ですだから本人は周りに自分の気持ちを分かってもらえないと感じていますあなたがもし自分の苦労を分かってもらえないとか自分は不当に扱われていると感じているならそれは過去の自分が反応しているために周りと摩擦を起こしている可能性が高いですということは 潜在意識のコントロール法を学べば過去の自分の反応を変えられますからこれらの問題がなくなるということなんですだから学ばないと損ですねでは今日の勉強を始めましょう今日もまず最初に知っておかないといけない基本的なことをお教えしますね4つの基本の知識のうち今日のテーマは3つ目潜在意識の中のインナーチャイルドです 潜在意識の中にはたくさんの過去の自分がいるという話をしましたね。あなたが何かを悩んでいて、変わりたい自分もいるのに、どうにも変われない時は、潜在意識の中の過去の自分の一人が足を引っ張っているのです。この自分を変えることができれば、あなたの潜在意識がコントロールできるというわけです。現在の問題を作り出している過去の自分を、インナーチャイルドと呼びます。 インナーチャイルドには2種類あります。一つは何かの体験によって傷ついてしまっていじけているインナーチャイルドです。例えば自分は仕事で頑張りたいのに目の前の上司とうまくいかないという時、実はインナーチャイルドが上司を嫌がっているのです。こんな時、インナーチャイルドはお父さんと上司を混同しています。インナーチャイルドは、だって お父さんは私を認めてくれないんだもんと過去の思い出をもとにして現在の状況で同じことを感じていますインナーチャイルドは昔お父さんに怒鳴られた体験のことを言っているのかもしれませんその体験が何歳の時であっても問題を作っている自分は全部インナーチャイルドと呼び6歳の姿でイメージしますここポイントですよもう一つのタイプは ただ、子供ののままイインナーチャイルドです。これはいつも遊びたい勉強したくない面倒なことはやりたくない好きなことだけしていたいみんなに注目されたいというインナーチャイルドで傷ついた体験ではありませんこれはただしつけないといけないのですつまり潜在意識のコントロールとはインナーチャイルドをコントロールすることでそれは傷ついたインナーチャイルドと ただ単に子供のままのインナーチャイルドの2種類があるということです。これを頭に入れておいてくださいね。